たんじゃない？ちょっと成長したんかな。I, uh, I そうですね。私も。 以前若者だったんですよ、まあ、若い人たちがやはりどういう印象を持つのかというのはやっぱり若い人と若い時の経験というのは誰もが経験しているのに同じようなことが繰り返して行われているということがすごく不思議ですね。で次のパネルの皆さんは本当に今戦いの最前線にいるニュースの人たちで今回は生での配信になります。今までのパネルは全て 事前に録音したものだったんですが今回は生配信なのでお楽しみくださいなのでパネルの参加者をまず1人ずつ紹介をしていきたいと思いますではアナさんさよならそして次若者のパネルリストを紹介していきたいと思います これはニュースのパネルなんですがまずブリアンナさんブリアンナこんにちはご無沙汰ですまたお会いできて嬉しい本当に超えた形でまたオンラインで会えるのは楽しいですねそして次バネッサさん本当魔法のように出てくるんですね次レイさんレイさんこんにちはそしてグレタさん グレッタこんにちはそして最後ニッキーさんでニッキーは司会をしてくださいますなので私はここで退出して皆さんにバトンタッチをしたいと思いますのであとはニッキーさんよろしくお願いします はい、皆さん、こんにちは。こちらのユースパネル、ようこそ。本当にご参加いただきありがとうございます。世界中から見ていただいている皆さん、そしてパネリストの皆さん、ようこそ。私はニッキー・ベッカと申します。アルゼンチンで気候の活動をしているものです。今日は若者の力についての話をしていきたいですが、ユースは本当にもう常に、 自分たちの最前線で戦っていく力を持っているからです。この社会の中でユースの役割、そして私たちは今のまんまの世界にも満足していない、だからこそ変えていく、組織をしていく、活動をしていく、自分たちの声を上げていくというふうにしています。なので今日は世界各国から4人のすごく素晴らしい活動家に出てもらっているんですが、バネッサ、レイ、クレッタ、ブリアナ、 今日はは本当にありがとうございますでは最初の質問を皆さんにしていきたいと思いますが、まずなぜ活動家になったのかというきっかけ、そしてモチベーションについて話していただければと思います。でもブリアンナさんからいきましょう。はい、ミッキーさん、ありがとうございます。今日このパネルで若い女性ばっかりのパネルに出れるというのはすごく嬉しいです。 本当にすごく重要な質問だと思います。私がまあモチベーションとしてその活動に参加するきっかけ。 っていうのは気候変動と、まあ、それが自分の島に与える影響について学んだときに、すぐに何かしなきゃいけないというふうに思ったんですね。私はサモアというところの出身ですが、大きな海の中にある小さな島々ですが、本当に活気ある文化、そしてフレンドリーな人々の国です。私にとってこの島、そして文化の存続というのは譲ることができないものですね。なので ののために戦うといういは私の家、私の国の存続のために戦うと同じです、まあ。最前線のコミュニティで活動しているほとんどの若い、まあ、環境の活動家と同じように私たちはこれやらなきゃいけないからやっているんです。やらなければ、沈黙すればそのコストはあんまりにも大きいからです。それが私の参加しているモチベーションです。フリアナさん、ありがとうございます。次。 誰行きましょうか。じマネサさんどうですか。<笑>ありがとうございます。私が2018年の時覚えています。その時私が初めていろいろと調べたりをした時だったんですが気候。 について調べたり、もともとビジネスを大学で勉強していたので、本当に環境のこと、何も知らなかったんですね。そしてその環境と自然と私たちのつながりについて知らなかったんです。しかし、調査をしていく中で、私の国のたちがどういうふうに気候変の影響を受けているのか、どういった被害があるのかということを分かったんですね。でその 研究していく中で人々の生活命そのものが脅かされているということが分かりました。私たちの国はそのあの農家が多いんですね。で多くの家庭はまあ特に田舎のまあ農村など出身の人たちは。 本当にその気候変動について水の不足ですとか、気がですとか、そういったような本当に具体的に直接的に影響を受けているということがあるんですね。私たちの生活のすべてのところに影響を与えてしまっています。そのために私は活動家になろうと思ったんです。気候ストライキ、私の国で、まあ、一番最初にです、ね、グレタさんがストライキをスウェーデンでやっているのを見て、 すごくインスピレーションを受けたんです。それを見て、私も同じことを自分の国でやりたい、できるんだというふうに思ったんですね。そして本当にモチベーションを、まあ、あの得ているのは、世界中で何百万人もの若い人たちが気候正義のために声を上げている。そして気候正義だけではなくて、あらゆる正義のために声を上げているということですね。それを本当に若い人たち、そして特に若い女性たちが、 あの政権に対して当局に対して声を上げているということはすごく重要です。レイさん、どうでしょうか今日はありがとうございます。参加できて嬉しいです。私はフィリピン出身のレイと申します。まあ、フィリピンは、まああのまあ、保守的な国ではありますが、トランスジェンダーの女性としては、まあ、どういった状況なのか皆さんも想像できるかと思います。 私は、まあ、この活動に参加したきっかけは、大学では私は生物学、分子生物学を勉強してたんですね。しかし、その勉強している中で、まあ、例えば何か研究をしたら、誰がまあそのまあ利益を得るのか、誰のための研究をしているのか、でその時に LGBT の人たちが科学の中でも、科学の分野の中でも直面しているような課題などについて知るまあきっかけになったんですね。 そのために活動家をやろうと思いました。で私が参加している団体なんですが、バハガリという LGBT の,、まああのまあ、帝国主義に反対している運動なんですが、LGBT の人たちが直面している課題は社会全体の課題でもあるというふうに信じているんですね。なので、気候変動も LGBT にとっての重要な問題だと思っています。 いますし私たちとしても活動していかなければいけないというふうに思うんです。フィリピンの場合ですと、まあ、さまざ、あ、まなレイヤーがあるんですね、キコ、キキ、気候の災害にはさまざまな影響があります。私たちの国はやはり直接的にかなり早い段階で、気候の危機そして、すでにその災害などが発生しているんですね、洪水も。 あの海上の上昇などもすでに起きています。しかし、フィリピンの場合ですと、まあ、ある意味で、まあ、少し遅れている国というふうに言えると思います。私たちはかなり他の国に依存している、そして搾取されているというようなことがあります。なので、そういうようなことを考えると、フィリピンのような国は、やはり、まあ、あの気候危機については、 決定するからはあまりないんだけれども、影響を受けている、もう溺れてしまうリスクがあるという状況があります。なので、そういった意味で帝国主義、植民主主義、そういったような問題も本当に関連していると思います。でも本当に私たちがその戦わなければいけないということですね。そして私の個人的なモチベーションなんですが。 今日のパネリストの皆さんも本当に世界各国で若い人たちが立ち上がっていること、権利のために戦っているということを見るのが私のモチベーションになっています。レ、え、イ、ー、さん、ありがとうございます。そして最後にグレタさん、いかがですか、yeah. yes, uh, はい and... えー、お呼びいただきありがとうございます。本当に素敵なパネリストと一緒に登壇できて光栄です。 私は非常に恵まれている国から出資しています。我々は排出量は多いですが、影響を受けるのは割と少ない方ということになります。私にとっては小さい頃から気候危機というのはあまり遠い存在でした。みんなにとってあまり存在しないものでした。 なので、何度か高くなるだけか、すごく寒いのでいいなぐらいの感覚でした。でも私はそれが理解できませんでした。一つ言われていたのは、気候というのは人類を崩壊させることになり得ると言っていると同時に、 人々は全てが大丈夫 何, 何も起きてないかのように振る舞っていたのでそういう意味では危機は存在していないように感じましたなのでそれについて危機、えー、ついて勉強を始めましたこの、えー、2つの矛盾することがあることに理解できなかったのにすごく勉強し始めて矛盾、えー、になりました一度理解してしまうと理解をしなくなることができないので 私は何かをしないといけないというふうに感じました。いつも今まで通りの生活に戻ることはできませんでした。こういったことが起きていると知った上で、それは認めることができませんでした。私は倫理上の、えー、義務があると言いました。そして私はオーキズジ、えーショを持っていますので、何かをすると決めると、えー、100% それにコメントします。 なので誰かが何かをしないといけない、私は誰かだということで何かができるというふうに思いました。なので言っていたように、私も他の人の活動を見て原動力をもらっています。この戦いを私が生まれる前からずっとしてくださっていた方々にも影響されますし。 例えば、Fridays for Future の運動の中の人々、それだけではなく地球上で、えー、自分たちの権利のために戦っている全ての人たち、環境のために戦っている全ての人たち、特に、えー、最前線で戦 っ, た戦っている人々、えー、本当に。 大変な状況にもかかわらず上がっている人を見ると、彼らができたら私もできるというふうに感じます。Yeah. そして何かしないといけないということもあります。私も大きくなったら、できることは全てやったというふうに言えるようになっていないので、そのためにもやっています。今やるべきことはこれしかないというふうに感じます。I mean, yeah. just, 何かしなければなりません。そうですね。すべ皆さん 自分のストーリーをお持ちで本当に素敵でそれを知れてとても良かったです次にお一人ずつ別々の質問を聞いていきますまずはバネッサさんからいきますこれは明らかになってきたことですがまだこの気候正義について理解が少ない部分も ありますので、えー、ご自身の経験を交えて教えていただけますか。Well, ありがとうございます。Uh, me, 私にとっては気候正義と人種の正義というのは本当につながっているものだとかあります。歴史的にこう二酸化炭素排出量を見てみますと。 今でも見れるように、これらの問題というのは本当に深いつながりがあります。一番影響を受けている人々というのが一番加担していないという人々となります。こういったコミュニティというのは黒人の方であったり、ブラウンの人々、有色人種の人々、先住民 の, の人々。 がこの気候変動の影響をもうすでに受けていますしかしながら、その人々は一番加担をしていません。彼らは食べるものを見つけるのに苦労していたり、土地を守っていることに必死で戦っていたり、生態系を守るために戦い続けたり。 食料へのアクセスのために戦い続けて栄養国の国々のコミュニティるるとの、えー、排出量が増えていることを見ると、そしてメディア自体を見てみますと、最前線にいる人々というのは、あまり新聞の最前線にメディアに飛び上がる。そういったストーリー。 えー、話題になることがとても少ないかと思います私個人の経験から言いますとダボスで、えー、私が写っていた写真 から私だけク、えー、ロックされて切り抜かれていたのでこういった話をするたびに昨日のように振り返りますこのこと初めて私は人種差別というのを一方的反応の中で こ の, の時、私は自分が何を、自分の存在感を疑うことであったり、今までやってきた活動であったり、その会議に参加している意義であったり、地元の人々、地元のコミュニティ、最前線で方が戦っている人々のことを考えて、私は本当に大きな機会を 与えられまして、記者会見で話すことができまして、記者会見にいる最中に、私の存在とメッセージは無視されたというのが明らかでした。なので、そこにいれなかった人、ダボスに来れなかった人のことを考えて、声を拡散しようとしている、それにすごく尽力 し, 尽力している方、 のことを考えてこの気候正義というのは正義と 話すすこととはできないと思い思ます黒人の方のコミュニティというのは飛行にさらされています。彼らは最前線にいるのに、全くメディアに取り上げてもらえておりません。声を聞いてもらえていません。今言われている解決策というのは。 危機の解決策の中でも不正義が見られます。こういった全ての人ができるものではなく、全のコミュニティができる解決策ではありませんので、私たちは求める正義を実現するために、環境のために全ての人のために、その実現するために、植民地主義、 をえー、気候危機、環境保護運動から、えー、取り除く必要があります、えー。影響を受けている人々のストーリーを共有する必要があります。すべての活動家がストーリーを持っていて、すべてのストーリーから解決策が生まれて、すべてのストーリーから誰かの人生に影響を与えると思うので、正義を実現するためには協力し合って、すべての声を尊重し、すべてを尊重をする。 喫緊や見た目にかかわらず、言語にかかわらず協力し合って、それを実現する必要があります。とても影響を受けている場所に住んでいる方々が正義を実現するために。You, マネッサさん、ありがとうございます。そうですね、気候危機、気候正義のために戦っている人。 のために戦う際にの国の国の国で国の国 すいません、ちょっと質問。あそうですね。少し音声が分からなかったら、もう一回聞いていただけますか。はい。一つ、レイさんに質 い, い, いますが、活動家であることがとても 危険である国で活動することというのはどんなことでしょうか教えてくださいはい。フィリピンは現在私たちは内戦中ですそれはえフィリピン政府と共産主義の軍隊の間にそれは50何年も続いているものですこれはなぜ重要なのでしょうかこれは私たちに 活動家にとって影響があるからですそして政府というのはこの軍事革命を終わらせることができていないからです。なのでいろいろなものが犯罪化されています。フィリピンの中では私のような女性、特に私のような女性は少しでも政府を批判したり、例えば 先住民族への正義を求めたり、正義のある未来を求めたり、気候危機の終わりを求めたりすると、テロというレッテルが貼られます。私たちには今、そういった現状が起きています。そして政府を批判するということで、 まあ、あの武装組織であるとか反政府組織ですとか共産主義の組織ですとかそういうふうにレッテル貼られるんだけれどもそれは言葉だけではなく本当に危険なものになるんですね多くの活動家は実際に殺されてしまっています。その国家勢力によって 共産主義者というふうにレッテル貼られて、それで命がさらされるということもあります。私自身もこのような暴力を直接受けたこともあります。 昨年、プライドマーチをフィリピンで主催をしたんだけれども、その時に LGBT としての正義を求めていた。そして政府の責任を追求しようとしていたということで、逮捕されてしまうというような状況だったんですね。私、そして他の19人の LGBT の人たちが本当に嘘の。 理由で逮捕されました拘束されれままししたた拘束私は声を上げるということだけで逮捕されてしまったことを経験しています。そして、拘束されている間も様々な形で、ジェンダーに基づいた暴力、性的暴力なども受けてしまいました。そのような虐待も受けています。これは聞きづらいことかもしれないんですが、これが私たちがフィリピンで直面している現実です。 そしてそれが多くの世界中での活動家たちの本当の現状です。私たちがまあその社会の構造そのものに疑問を訴えていくというふうにすると、このようなことになってしまうんですね。例えば先住民の権利を求めている友人の活動家、そのまあ伝統的な土地の搾取に反対している たために声を上げてている人たちそしてその例えば気候危機に関する行動を求めている先住民の活動家も実際に刑務所に入れられています。その理由で逮捕をされてしまっています。これが日々起きていることです。もう本当に活動することが、まあ、あの政治的には犯罪であるというふうに。 それにもかかわらず私たちは何とか戦って声を上げて労働者、農民と手を組んで一緒に各セクター各分野で組織をしていく活動をしていくというふうにやってるんですね。決して諦めないで声を 上げ続けていくそして私たちが若者としてこの燃えてる世界ではなくてもう一つの世界を引き継いでもらうために戦っています。これもフィリピンでの活動家の現状です。しかし先ほども話したようにこれは止める理由にはもちろんならないんですね。さまざまな人たちの例えばこのパネルの他の国でも本当にさまざまな戦いのあるところから参加している人たちが。 お互いの戦いから力を得ることもできると思います。レイさん、ありがとうございます。すみません、先ほどちょっと接続が不安定だったようで、ちょっと声は聞きづらかったかもしれないんですが、次はブリアンナさんにお聞きしたいと思います。サモアという小さなあの島のご出身ですが、まあ、やはり大きな海の中にいるということで、 こう危機の最前線にあるというような話でした。この状況でも、その島としての役割はどういうようなことでしょうか？ああ ミッキーさんありがとうございます。本当にいい質問ですね。もう小さな島から学べること、学ぶべきことがたくさんあると思います。特に先祖の文化からなんですが、自作可能性ということは、これから作っていこうとしていることではなくて、取り戻そうとしていることだと思います。私のサモアの文化では、バーというものがあるんですが、 あるもものののの中の 間, の間というものですね人間と人間の間の間、そして人間と自然の間の間ということを、まというふうに私たちは読んでいます。 これは何も入っていないからのものだと考えていないんですね。むしろつながるものとい う, ふうに考えています。よくサモアの文化で言う言葉は、エトナトゥーレバという言葉があります。でこれはその場という間を大切にしなければいけない間を。あの しななけければいけないその関係性も大切しなければいけないということですね。でその気候危機というものは、まあ、人々が人間がこの場という人間と自然の間の間を搾取した経緯で起きてしまったものというふうに思っています。バを 私たち先住民の文化はこの自然とどういうふうに共存していくのか調和した生活をしていくのかということを何世紀にもわたってしてきたのでそれが本当に私たちがわかっているものなんですね。私たちの村、私たちの先住民の文化はこの地球にふさわしい存在であり、何世紀にもわたってずっと共存してきたわけなのです。先住 うしてはまあ、この地球に住む権利ということだけではなくて、これからも私たちの声を上げていく、そして解決策にも参加していくという権利もあると思うんです、ね。例えば、サモアの文化、太平洋の先住民の文化、サモアのバーというバーの間にも本当に解決策がたくさん含まれていると思うんですなので、まずそこからそれを認めることから始めていくことです。 そして最前線にあるコミュニティは被害者だけではなくて多くの解決策を持っているコミュニティでもあるということを認めることが大事だと思っています。リアナさんありがとうございます。そうですね、まああの。この質問の後にまた次の質問としましては。 これからどういうふうにもっと正義のある世界もっと公正な世界をどう作っていくのかっていうのをグレタさんに聞きたいと思います。そしてどうういったような 課題があるのかとということです多くの人たちがすでに話してくれているだけれども、公正な世界を作っていくためには、まずは最も影響を受けている人たちに肩を傾ける必要があります。よくたされている人たちの話を聞くべきです。そして考え方を変えていくことです。人間に対する考え方もそうです。自然に対する考え方と関係性も変えていく必要があります。それを。 あり超えないと本当に意味での変化を起こすことができない考え方そのものを変える必要がありますどういった課題があるのかとい、ねまあ、もちろんその大きな人数で集まることが今パンデミックのせいでできないということももちろん一つの課題としてはあります今年もう一つの課題はやはり 今、多くの国、そして企業が、本当にさまざまな機構のコミットメントとか約束をしているんだけれども、言葉としてはいいものに聞こえるかもしれないんだけれども、詳細を見ていくと、必ずしもそうじゃないんですよね。例えば2050年までにネットゼロになるというふうに言うと、本当に意識が低いからこそ、まあ、それがきれいな言葉としては聞こえるんだけれども。 どういうような問題があるのか、それが本当にどういう意味を持っているのか、そこから報告されていないような排出はどういうものがあるのか、そういったものは本当に、問題だと思うんです、ね、例えば私たちの目標は、あり、合意だ t a b l e o v e r l するためには。 どういうことなのか。この企業とかも本当にカンニングをしているように思うんです、ね。思例えば、僕の中にはあるもの。排除しているようなこともあります。本当にまあ、幻想の中に。 しか語っていないような状況もあると思います。そして全体的なナラティブが言われているようなことは、まあ、今、アメリカがやっと動き出したとか、中国も EU もネットゼロですとかあの、そういうようなことを言っていて、メディアはそのまま報道してしまうんですね。鵜のみにしてしまうということです。なので、そこにある問題にちゃんと注目をして、そのまま そして受け止めるのではなくて、どういう意味を持つのか、どういう問題があるのか、でこれはまあ短距離ではなくて長距離のレースになります。マラソンです。まあ、すぐにできる解決というよりも本当に複雑な問題なので。 包括的に解決する必要があります小さな一歩というのももちろん重要ですが構造的な改革が必要なのでそれがなければ、まあ、もちろん何もしないよりはその小さな一歩をするということはいいですが、まあ、だからこそそれで満足するかということはそうじゃないんですね。 これは本当に多くの人たちにとっては失格問題なので、それがまあ今、直面している一番大きな課題だと思います。やはりモメンタムを維持すること、そしてまあ諦めて、まあ、もう長い間やってきたから、とりあえずこれで満足しようか、2050年までネットゼロでいいか、それで諦めずにこれからも戦いを続けていくということが重要です。 レタさんありがとうございます。そして同じ質問を他の人たちにもぜひ聞たいですが、まあ、今も少し話に上がりましたが、ぜひ次に聞きたいのは若い活動家としての課題について教えてください。リアナさん。 はい、私にとっては、一番大きな課題というのは、えー、このインターセクショナルな部分、交差性がいかにこの問題にあるかという部分を説明するのがとても難しいかなと思います。この問題は えー、いろいろもたくさん話されているものですがもう、えー、これは植民地主義とかの影響もあります。気候正義というのは、今までの原因に、えー、向き合うこと、黒、えー、人であったり、先住民族の方々、幼少期の方々の。 コミュニティが影響を受けたことについて認識して、その影響を理解する必要があります。活動家としてそれを認めて、交差性のあるこ問題を解決する必要があります。 解決するためにはもともとそれが仕組みを解体する必要があります多くの場合、これが会話の中でに問れないこともあって、う正義というのは先住民族の正義であり、人種の正義であり、 のの方々正義でもあるこの壊れた制度が解体され、作り直される上で正義というのが実現すると思います。Thanks, ウ, アウリアナさ ん, ナさんナ、ありがとうございます。バネサさん、いかがでしょうか well, ありがとうございます。課題というのは 私が活動を始めてからたくさんあります。私の国では何か。 大きなストライキとかを計画するのは難しいようなす学生を巻き込んだり多くの人を巻き込んだり許可をもらうのが難しかったりして特に大きな団体名とかが団体の支援がない場合は難しいですなので私にとっては一つ大きな課題でしたあとは 今思い出していますと。このアクティビズムというのは、えー、結構ネガティブな反応というのもあります。オンラインであったり、直接言われることもあるので、一つ大きな課題、えー、難しい部分だなと思います。私個人としてもそうですし、他の活動家もそういったことに直面していると思います。そして活動家が 私が一緒に活動している活動家が直面している課題ですが、例えば逮捕されていたりしていますが、これは彼らにとって本当に重大な問題であり、私たちにとっても私たちの活動というのはすごく難しいものにしてしまいます。に何が起きてしまうかを心配しながらやらなければなりません。そしてもう一つ 直面する問題ですが、人と話すときに、コミュニティへのこういった認知度を上げるための活動、ウガンダでこういった活動をする際に、例えばこれをやることによって私は何を得るのとか、私はいくらい給料をもらえるのと聞かれたり、例えばこれをやめる代わりに私の家族のご飯を準備してくれるのと言われたりすることもあります。 で、活動家ができないというのは、さまざまな理由があってできないというふうに言われて、それは理解できることです。えー、その人たちの背景を見てみると、そうかなと思って。思貧困を終わらせる 貧困を根絶させることもやればいいのにと言われたりするので、活動家としてそういったチャレンジもあります。でも私は気候正義のために戦っているということは、貧困を根絶することにも対しても戦っているということが言えます。気候危機というのは、どのように貧困の人を 貧困状態を維持しているかというのに見られて見えます。影響を受けている人は全てを失っています。私は非公正義のために戦うときには、レンダーの平等であったり、自我をなくすため、本当に大きなたくさんの問題の交差性、コミンターセンスのために戦っています。私にとっては今、こういった課題があります。私だけではなく、他の活動家も。 そうかなと思います他の人に理解してもらうため、このいろんな問題が交差しているということを理解してもらうことが一つの課題です。ありがとうございます。そして最後の質問はまた皆さんにお答えいただけますが、さまざまな社会変革の歴史を見てみますと、若者がその最前線に立っていましたでしたでょうか 若者の力というのは何だと思いますかグレタさん、いかがですか私はその事実に驚きません。自然にそれが起きると思います。若い人はもっといい社会を作りたいという気持ちがあります。あの親の世代よりもっといいものを作って。 より改善していくことを求めます。これは割と自然に感じる気持ちだと思います。若い人は、ずっとこうだったから変えることができないという言い訳を使いません。私は、まだストーリーが書かれていない本のようなものなので、いろいろな偏見であったり。 がないですし、えー、いなな期待もまだないですずっとこうだったから変えることができないというふうにまだ思いません、えー。もう少し年齢を重ねている人はこういった変化を、えー、妨げるためにこういった言い訳を使いますがは若い人、子どもというのはそこまで、えー、大人に比べて社会的な状況をあまり気にしておりません。 えー、大人になるといろいろなものが失ったり、そのステータスというのを失う恐れがあるので、こう、恐れていますが、私たちの方が、失ういことが多いと思います。未来自体を奪われる可能性があるんですけど、そういう意味では、私たちは、えー、そういうステータスとかはまだないので、えー、失うことができないと思います。わかかりますか ね, そうですね気候危機というのは 最も若い人が影響を受 け, て受けることになる、それはもう見えることで、若者はそれを分かっているので、非常に大きな不正義があるということが分かります。私たちはそれを正したいです。私たちはそれの影響を一番受けるので。ささんんいかかががですか、はい、クレートさんが今言ったことに とても同意します歴史を見てみますと、えー、社会の構造というのはいつも若者がその変化をもたらす際に最前線に立っていました。ここれは自然に起きることですねなのでそういうのも、えー、理由として言われてしまいます。 私たちはナイーブだとか理想主義的だとか、えー、夢が大きすぎる現実的じゃないというふうに言われること原因にもなってしまうんですけど、えー、私たちはより良い社会を夢見ているわけではなくて、えー、夢を見てるんですけどどこかの段階でその夢を見ることができなくなってしまう現状を認めてしまうということがあります。でも その今のの現状っていうはは普通ではありませんなので若者っていうのは、うん、え大胆なことをできる夢を見続けられることのできる若者が変革をもたらすというふうに考えます。例えば LGBT の権利のために戦う人え若者もたくさんこの活動やってきましてすごく進歩的な。 活動をしてきましたジェンダーブーダーのために戦ってきました今直面する問題例えば気候危機であったり若者っていうのがこれからこの世界を受け継ぐ私たちが立ち上がるのは自然だと思います なので私たちにとって若者としてそれが一つのチャレンジだと思います。我々は全ての社会の部分に、えー、所属しています若者として、えー、都市の貧困の人もいますし LGBT の人女性の人労働層、えー、普通の一般の庶民全てのカテゴリーに分類される若者がいます。なので私たちは腕を組み合って協力し合って我々は同じ制度によって暴力を受けている。 なので一致団結して変化をもたらす必要があるということを理解する必要があります。なので非常に若者というのは変化をもたらす際に重要な役割を果たしていると思います。レイさんありがとうございます。時間がなくなってきましたが、ブリアナさんの意見も聞きたいと思います。 はい、今のお二人の話は本当にその通りだと思います。若い人たちはやはりちょっと前を見ているということですね。それはまあ私たちののの人生の中の まあ、どういう段階にいるのかということがもちろんそうだと思うんですが、まあ、ある意味で前向きな姿勢があると思うんですね。もっといい未来を描くことができるそういったような理由で、まあ、世界を変えていくような運動にいつも若い人たちが前に出ているということですね。本当に ファッションと希望、夢を持っているということですね。根本的に状況を変えていくもの、ラディカルなものを持っているということですね。世界の構造を変えていくようなものです。バネサさんどううでしょうか そうですね、まあ、一つ補足しますと、やはり、まあ、自分が燃えている家の中にいると、まずどういうふうにそこから逃げるのかということを考えるわけです、ね。なので、若い人たちとして、今の状況を見ているのはすごく恐ろしいんですね。地球は燃えている、で政治的な指 導, 者指導者がやっていることは、 その状況をもっと悪化させていくことだけです、ね、家事を止めるということではなくて、状況を悪くしているということだけです。食料がなくなっている、家が燃えている、人々は水や食料などへのアクセスがない、生物多様性へのアクセスが 公開されててしまっているでこれは政府の行動、リーダーの行動によっての影響です。個人的にすごく心配しているのは、どういう未来がこのままだと迎えることになるのかということですね。私たちは未来のために戦っているんだけれども、それと同時に理解しなければいけないのは、 未来だけではなくて、今すでに起きていることです。すでに危険なもので、すでに恐ろしいもので、すでにもう影響を受けている人たちがいるので、現在でもこれほど恐ろしいのであれば、じゃあ未来はどうなのかということを考えると、すごく怖いもので、それで若い人たちはやはり正義を求めていくということになるんですね。もうすでに、 現在今でも十分に、まあ、怖いものなので、何もしなければ、未来はこのままで難しいものになるのかという、そういうふうには信じることができないですね。 例えば、まあ、簡単に平和になることはできないもう崩壊、破壊されているようなことがあるのであれば、なんとかその状況を変えていい、適応的な、より持続可能な、より平等のある未来をみんなのために作っていくということですね。 そうですねそのプロセス、ちょっと音が生まれているようなんですが、もう本当にからの約束を信じないんですね、嘘を信じない。なので、次は行動を取っていくということです。いくつか取れるアクションを紹介していきたいと思いますが、まず1つ目は。 Twitter などで SNS でできる活動です。ハッシュタグを紹介したいと思いますが、ちょっとニキさん、すみません、またちょっと音がちょっと問題ですが、もう一回やってみましょう。そうですね、この中身のないからの約束にはもう飽きた。 自分たちでアクションを取っていきたい。3つ取れるアクションを紹介したいと思います。今、こちらの画面でも表示をされているんだけれども、まず自分のインスタグラムのストーリーで今日のパネルについて何かを投稿をしてハッシュタグ、#No More Empty Promise。そして、Fridays for Future にタグをつけるということです。そして2つ目は、自分と違う 国自分と違う大陸からの活動家をツイッターでフォローをするということそして3つ目は私たちのニュースレターに登録をするということです多分今画面の方にあの下の方にリンクも出ていますしチャットでも入れていますのでこの3つのコードをぜひ今日聞いてくださっている皆さんにぜひ通っていただきたいと思います 今こちらのハッシュタグも表示されていますので、ぜひこれをあのやっていただければと思います。画面の方にも表示されていますので、このハッシュタグですとか、Twitter、Instagram でフォローをするようにぜひお願いしたいと思います。今日のパネリストの皆さん、本当にありがとうございます。すごく重要な。 お話をたくさんしていただきました。またダニエルとアナさんにバトンを渡したいと思います。ありがとうございます、皆さん。ちょっとあの最後の方、もしかしてちょっと聞きづらかったかもしれないので、もう一回ちょっと繰り返して、どういう活動が取れるのかということを紹介したいと思います。今、画面の下にいくつかのアクションが紹介されています。 まず、ツイートすること、パネルについてツイートすること、そしてこちらの p r o m i s e s もう中身のない約束もいらないという意味のツイートをすること、そして f ライ d a y s for Future をタグすること。 そして別の大陸からの活動感をフォローするということもそうですね。今日は本当に世界的な集まりなので、そういった意味で、この瞬間だけではなくて、今後もそういった声に耳を傾けていくということです。そして最後は、Fridays for Future のニュースレッターに登録をするということもぜひお願いしたいと思います。パネリストの皆さんからもし最後に一言などあれば、 もう一つアクションがあったので、一つの紙で文字を書いてもらうというようなアクションも提案があったと思うんですが、あの紙を取って、なんていう単語だったんでしょうか、oh. just recovery for all。 みんなのための公正な再建。その英語の中の一文字を自分であの自撮りで写真を撮って、E メールで主催者に送る。では、このパネルの皆さんに、まあ、最後のお礼を伝えて、本当に今日はありがとうございます。皆さん、本当に貴重な言葉を共有してくださいました。ありがとうございました。そして、このあと、 私たちの方でグローバルなバンナーをオンラインで作りたいと思います。これもまあ私たちが年を取っていくと、まあ、その現状をそのまま受け入れてしまう、満足してしまう、もう帰っていくことができないんじゃないかというふうに諦めてしまうということがあるので、一つのまあ抵抗連帯を示す。 アクションとしてやはりこれからも抵抗し続けていくという約束を象徴するためにオンラインでバナーを作ろうと思っています<笑>これはまあ一つの例なんですがこういうふうにもう一つの例もありますそれぞれの人が一文字ずつ写真で撮って まあ、これはそのまあ法犯罪者に資金をもう出すのをやめてというメッセージだったんですが、ぜひ今日聞いている皆さんに、こういった形であのすごくクリエイティブなものじゃなくて、文字が見えれば、こういうふうに一文字をきれいですよ、ダニエル。ありがとう、なんとか頑張りました。これがまあ私の最低できることですで。ここに あの文字を書いてそしてその写真をメールで主催者のフォトズアット 350.org350.org に送ってもらうということです。ミッキーも書いてくれたんですねミッキーは You です。<笑> アンナ、まだ書いてないの、まあ、?S は心の中にとどめてるのかなもし動いたらデスクも潰れてしまうということがあるので、ちょっと今は動けないです。すいません。もう本当にさまざまなアクションがあります。もう言い訳はないですよ、皆さん。そうですね、はい。まあ、こういうふうにただ座って。 まあ、一方的テレビのように消費をするということじゃないんですね。これ聞くということだけではなくて行動をしていくということです。なので、グローバルの集まりとしてこのような行動を取っていきたいと思いますで。この後またワークショップですとかストーリーセッションですとかそういったものになりますので、そのようなものが行われている間にこれから提出される写真を。 集めて一つのバンナーにしていくチームは待機しています。なので、この文字をぜひ送ってください。こういった形で、ジャスト・リカバリー・フォア・オールの中の文字はどれでもいいです。好きな文字を書いてください。あと、私もいつも覚えていることですが、まあ、9月の去年じゃなくて一昨年のストライキですね。 おととしの2019年の9月のストライキの時から覚えていることは、やはり多くのリーダーも政治家もユースからそのエネルギーをいただいた、希望をいただいたというふうに言ってたんだけれども、希望だけじゃなくて行動してほしいんだよ。あのカナダのクルード 今日も参加したわけなんですが、そうじゃなくてもパイプラインをやめたよというふうに思ったんですね。なので、インスピレーションを得るということだけではなくて、連帯を示すような行動をぜひ今日参加している皆さんにも参加してほしいと思います。もちろん今日聞いている人でパイプラインを作っているようなる人はいないと思うんですが、そのようなことをぜひ呼びかけたいと思います。<笑> Um, the, the そうですね、can, そして最後にぜひ強調したいのは。 やはり重要なのはやはり小さな一歩だけではなくて構造的な改革を求めているということですね。その意味でメカニズムが重要だと思うんですね。それがやはり、ピープルパワーがその根本的なところにあります。それ自分たちのストーリーを伝えていく、語っていくということが重要です。この後のワークショップも様々予定されているんだけれども、例えばアメリカの地域での活動がどういうふうに。 成功を作ったのかですとか、どういうふうにそのストーリーを伝えていくのか、コミュニケーションのツールですとか、そういった具体的なワークショップもこの後開催されますま。小さなアクションだけではなくて、構造的なことをどういうふうに書いていくのかということです。それがもう本当に重要なことで、ぜひワークショップの間にも皆さんに考えていきたい。 そしてコードを取っていただきたいと思います。ワークショップの参加はアナについて紹介をしていただきます。画面の左のほうにセッションというふうに書かれているところがあると思いますが、セッションのところをクリックをしていただきますと、どのセッションが今行われているのかというふうにフィールトをかけることができます。 残りり時間のイベントになります例えばセッションがかぶっているときに録画されるのかという質問もたくさんいただいているんだけれども、このようなパネルとカルチャーセッションはすべて録画されています。ワークショップの方は、まあ、あの安全ですとか、まあ、その参加者、そしてファシリティーの皆さんの声があれば録画はしています。しかし、すべては録画していないです。録画しているものは、まあ、ちょっと数日、まあ、ちょっと睡眠も必要なので、 ちょっと時間はかかるかもしれないですが、数日後には 350.org のホームページで公開をしていきますので、ぜひご覧くださ い,、はい。では次、こちらのパネルを終わらせて、今の指示に従ってワークショップにぜひ。 お時間のある方はご参加ください。パネルにご参加の皆さん、そして今までのセッションも本当にありがとうございます。こういった形で本当に皆さんからの経験、そしてパッションの言葉を聞くことができるというのは本当に素晴らしいことです。今日聞いてくださっている皆さんもありがとうございます。こちらもまた YouTube でも公開されますので、今日はありがとうございました。また次に会いましょう。Bye.